戻ってきたわはややめへんでーやめへへんんでではいということで新しいお店見つかってしまいましたで見つかるまでね結構大変だったんですけど池、まあ、袋の街角、まあのねまあ、とある店長さんがね是非ねうちで、まあ、打ってほしいということで新しいお店決まりまして、はい、今日はね初実践ということで、はい、終わりませんからね チャンネル解除しちゃダメですよ。はい。まだまだ続きますから。はい。ということでですね。えっ、ー、とー、まあ、今日はね、本当はね、えっ、ー、と、まあ、バドナンカメラマンにね、あのー、お願いをしてたんですけれども、ま、あね、またドタゲンされましたんで、はい。ま、あ今日はね、えー、ま、よしきカメラマンということで、まあ、実はね、一回だけね、一回だけ出たことがあってね、ガメラのね、8でね、一回出たことがあって、俺がそこク首にしたらね、一年間近くあなたさ、俺の姿から消したよね。 そういうの本当やめてほしいんだよね寂しくなっちゃうんではいということでねまあ今日はね、まあ、あの新しいガメラってことで、ね、なんとねポギオのためにね増大してくれたんでただね、やっぱねスポーツ店長がねガメラのこと分かってるかどうかっていうのがすごい大切でもうそこはもう「朝一はもうあのリセット確認もう第一種警戒態勢で頑張っていきますんで、はい、今後ともよろしくはいそれでは実践スタート 全然もう全然1万円を受け付けないんだけど<笑><笑>全然受け付けない<笑>はいということでですねえー下赤塚、えー、将軍展一発目<笑>あリールがグリーンピースの時と比べて新しいあんまり打たれてないのかな、ね、ビッグオー で、やめられてるんですけど、まあ、これ、ガメプロは打ってまして、ガメプロの情報によると、なんと前代リセットかかってたということで、まあ、もう本当に素晴らしい限りと、はいで、えっとこれですね、はいあのグリーンピースの型見しっかり持ってきましたから、はい、もうグリーンピースの店長さんはもう食がなくなって、今大変そうなんですけど、型見は持ってきましたから、はい、これで頑張っていきたいと思います。 今日はね土曜日ということで、あの船長さんもね、偉い方もいらっしゃらなくて、ま あ, あいつどんな感じで撮影してるのかなみたいなね、多分気になってると思うんですけど、まあね船長さん、見てると思うって言うんですけど、あのガメラね、設定2でいいんで、はいあの1と2をあの転がしてくれれば、あのみんな打ちますから、あの一番やっちゃいけないのは、もうリセットをかけないことなんですね。でであとはは最近ののちょっとツイッターの方で まあ、とあるちょっとアンケートをやらせていただきまして、まあ、人間 の, その女性の胸部であの跳ねるのかとも、まあ、物が跳ねるのかっていうアンケートをあのやらせていただいたんですけど、まあ、あの 300, 300人がアンケートに答えていただきまして、まあ、150人が跳ねるとでもう150人が跳ねないという答えをいただきました、はい、だからやっぱりそれってわからないことじゃないですか YouTuber の本職っていうのはやっぱり分からないものをそのリソースとして形で見せてあげるっていうのがあのやっぱり務めだというふうに思ってるんではいその新番組もねあの5月からねあの指導することになりましたんであ、多分このチャンネルでやると多分あの赤版されるんでちょっと別のチャンネルでやるかどうかちょっと分からないんですけどあのとりあえずあのタイトル名はすでに決まってるんですけど<笑>当たりました でちょっとね皆さんねちょっと今画角がねすごいねあの悪いと思うんですけどこれねグリーンピースの人が実はねキャーみたたいの用意しててくれてたんでですよでそれによってねあのい い, がいい画角で収められてたんだけどちょっとねあの形見としてそれもねもらってきたんであの次回から次回の撮影からちょっとそれを入れたいと思います。 動いてるんだけど う, うおー<笑>おおっかくおい、そりゃあどうあわよう俺が車にカメラ増大されてんだからはい残念です<笑><おい><笑>あれ、ここってあれ、Wi-Fi 繋がってますかね<笑> ガメプロとしてはねあのアマプラが途中で見られることはすごい重要なんであの眠たくなっちゃうんですよでちょっとあ自動的につながってますかなるほどですねアマプロお お, おアマプロ見られるえお、w i f i 強い w i フ f i 強い<笑>アマプラ見られます<笑>なんということだこの店分かってんなマジでガメラも前からリセット入れて3台も入れてさ で、漫画コーナーもあって w i f i もすごい強いわけでしょ今何って w i f i すごい多いからないや今のところ満点だな投資3000だしうわこれねゼロ格です ああ、ああ、なるほどですね。<笑>あのまあ一応今のところはあの強部でバウンドチャンネルになる予定です。はい。おお。<笑>あ。お三千円持ちメダルは。 111あー並むってこれ2だけでっちゃうもんとここでなれんぞ頼だから本当に無理だってこれね左なんですよ<笑> でね、これはもう仕事で打ってる以上こんなところでね一回割れ落としてらんないんで悪いんですけどこれはしっかりここは仕事なんですねいやおきどきゴールド分が戻ってくるわこれであれマジ、まあ、抽選してねえだよだからさーうっ いやばすぎこれはねおお<笑>これは三匹のキノチですね<笑><音声>ああ いらんよーあーちょっと待って小さい子出てきたんだけど<笑>小さい子出てきた<笑>これはあんまり出ないやつこいつだと 0.97% とかなんでえー、なんもねうん何もない お,、えーお エジでででっっってるるんでちょっとチャンスですようああ今れがったよね。<笑><笑><笑><笑> あ高額 で, ですねさあここは設定差があるところ一応今の設定判別えっ、ー、と現在のゲーム数が900ちょうど900回転えー、4の1合算は200分の1ですねえっ、ー、とー 3枚ギャオ数が、えー、5.56 分の1はいで、今のところ、えー、っと特殊背景が、えー、1回で2否定で、まあ、1の可能性が低いとはた、い、だから3枚ギャオ数もう一度言いますと 5.56 分の1ですからねダメだこれやはい終了でーす いや今日ね初めてのお店でしたけどよかったまあちょっとねだいぶねリセットもかかってたし何といっても漫画コーナーとしかもね w i f i がねすごい早かったもうね甘っラ見ながら画面で打てるからねこれなんですよグリーンピースの時はね画面の後ろにやっぱ女性がいて女性の店員さんがいて俺がなんか下もれたようたんびになんかえみたいな。 いうふうに言われてたんだけど、ね、今回のお店はもう後ろにね人がいないですから、もう騒ぎない放題ですよ。はい、ということでね、まあ、今後はね、えー、と下赤っとシモアカッテン、将軍店さん、はい、今後もちょっとね、楽しく盛り上げていけるようにね、で頑張っていきますので、はい、まああのまあ、動かないで見てください。もう設定2でいいんで。うん 2二いい で, いいんで 2, を2と1を使い分けてください。ということでね、今後も頑張っていきたいと思います。よっほーうん